今一度言うておく夢夢おのが使命を忘れるでないぞ可能性があるのなら諦めないのが研究者だはーチェッキー私たちでどんどん研究を進めないとね